エリガトドジクチャンネルへようこそ。本日のニュースレターには、以下の最新ニュースが含まれています。イニーが、岡部ベロ、で、岡村隆史と久々の共演、木村正祭、ほ、てたが痛いくらい笑った。11月13日土曜日放送の、岡部ベロ、富士テレビ系、に、11人組ボーイズグループイニー、INI、がゲスト出演することが分かった。今回の放送では、 11月3日にデビューしたばかりの11人組ボーイズグループイニーが登場。デビュー曲が初日売り上げ36万枚でオリコン1位を獲得するなど、話題沸騰中の彼らが、それぞれが考えてきたとっておきの自己アピールで個性と魅力を届ける。まず、ことあるごとにメンバーに1位いじりされる。 トイニーへの中睦まじい関係性を明かすのは、オーディションを1位で合格したリーダー木村正才。仕事の移動時間などちょっとしたタイミングで大霧大会が始まるようで、大霧にハマっています。田島省後大霧大会がしたいです。西幸人と提案が。そこで、スタジオでガチンコの大霧対決を開催することに。 バラエティに貪欲な姿勢で挑む彼らから一体どんな回答が飛び出すのか。さらに、お母さんが岡村さんの同級生です。ご遠い、ソ石田さんにお世話になっています。尾崎匠海、トマックの岡村隆史、ナインティナイン、石田明音、ノンスタイル、ゆかりのあるメンバーもあーも。他にも、似顔絵やモノマネといった特技を披露したり。 ハマっているものを紹介していくが、果たして岡村が選ぶ一番爪痕を残したいニーマング取ろを収録を終え、リーダーの木村は、正直めっちゃ緊張していたんですけど、始まったら岡村さんと石田さんが面白くて、常に笑っていたくらい、今放ってたが痛いくらい笑ったなっていう感じで、めちゃくちゃ楽しくやらせてもらいました。土地上波バラエティ初出演を振り返る。 イニーがデビューをつかんだオーディション番組で司会をしていた岡村との久々の再会には岡村さんはオーディションの最初からずっと司会をやってくださっていてお父さんみたいなお兄ちゃんみたいな勝手にそういう感情があって岡村さんに会うと心が落ち着くと感謝の思いをグループが結成されてからの心境や生活の変化に話題が及ぶと引っ越しました 今みんなで住んでいます。部屋は違うんですけど、と微笑ましいエピソードを披露。続けて、数ヶ月前まで一般人だったので、いきなりすごいセットの中でバラエティとかテレビに出演させていただくっていうのが、新しい世界というか、今まで見たことないような経験をして、新鮮な気持ちです。と現在の心情を語る。最後に、 今回の、岡部ロ、の見どころについては、初々しい僕たち、にし、今までのオーディションでは見せられなかった一面が、今回の収録で一人一人出たと思う、高塚タイム、緊張しきった僕たちの表情、ショー。自分でも固まっちゃった気がしたので、番組を見るのが恥ずかしいですが、田島、みんなバラエティを学ぼうとしている姿勢が垣間見える瞬間が、たくさんあったので、 そこを見てもらえると面白いんじゃないかな、佐野武宏、と思い思いにアピールした。動画をご覧いただきありがとうございます。初めて動画をご覧になる場合は、チャンネルに登録してください。チャンネルの開発に役立てるために、コメントを残してください。どうもありがとうございます。